今日は巻き肩四重肩振り袖肉この3つが一瞬でリセットされてしまう気持ちいいストレッチやっていきましょうはいそれでは肘を90度にして肘から手のひら壁にくっついちゃいますで吸って吐きながら体重前にぐーっと気持ちいいところまでかけていきましょう 壁側の肩と胸の前がね気持ちよく伸びてるの感じていきます決してギリギリやらないであー痛きもで気持ちいいのが 70% ぐらいそこでふうって呼吸していきましょう決して痛いの無理してやらないように痛いの無理してもね気に硬くなっちゃうので気持ちいいところでやっていきましょうはい吸ったらゆっくりと戻りますそしたら今度は指先を下に向けて手のひら 肩の高さで腕伸ばします。で壁につきましょう。で今、壁見てますね。そこから足をちょこちょこちょこちょこちょこちょこって動かしてでもうちょっといけそうだったらもうちょっとちょこちょこちょこって気持ちいいところまで体を中の方に向けていきます。あとは壁についてる方の腕の前腕と相談していきましょう。息長く吐いていきます。特に四肩の方は ここが硬い方が多いので特に痛いと思うから決して無理しないで気持ちいいところで呼吸していきますねはいゆっくりと戻りましょうそしたら手斜めに伸ばしていただいて壁にチョップします肘伸ばして今壁向いてますね体で、そこからゆっくりとちょこちょこっと横向いてもうちょっと行けそうかなって思ったらもうちょっと足を部屋の中に向かって動かしていきましょう決して無理しないで 腕の内側が伸びてるなと感じながらあと肩甲骨がね背中の背骨の方にちょっと寄っていくようなそんなイメージですで、ふーって長く吐いていきましょうはい、そうしたら手を天井に向かって伸ばしますねで、もう片方の手は壁に置いて 腰、壁に寄りかかっちゃいますそして伸ばしてる方の手のひらはお部屋の中向いて吐いてお部屋の方の向かって倒していきましょうでも腰はついたままですこの壁についてる方の手でグーッと壁を押して腰はついてるけど伸ばしてる手は斜め上に伸びていくイメージ壁側の腰 脇の下の体側気持ちよく伸びてるの感じられれば十分ですよはい吸いながらゆっくりと戻りましょう反対いきますね肘は九十度肘から手のひらべったり壁について吐いて体重前に持ってきましょう腰反らないようにおへそちょっとね力入れていきます息長く吐いて胸をね 気持ちよく伸ばしていきましょう特にねデスクワークの方とかあと赤ちゃんね小さいお子さんいらっしゃる方とか胸がねずっと1日中閉じてるのでどうしてもね背中が張ってしまって巻き肩になりがちですねはい吸いながら戻りましょうそしたら指を下に向けて肘肩の高さで壁にペタッとつきますで今は壁向いてますよでちょこちょこちょこちょこっと歩いて もうちょっといけそうだったらちょこちょこちょこっと歩いてでふーっと呼吸していきましょうおそらく四十肩をねもう患ってらっしゃる方とかはもうね壁から横向くのも多分大変なぐらいだと思います。私もね肩の調子が、ね、悪いい時時はそういう時期ありましたなので決して無理しないで気持ちいいっていうところでやっていきましょう。 吸いながらゆっくりと戻りましょうそしたら斜めに伸ばして小指で壁たチョップしますでゆっくりと横向ければ向いてもっと行った方が気持ちよさそうだったら足をお部屋の中の方に向かって動かしていきましょうふーっと吐いて 肩甲骨と背骨の間が緩んで胸の前腕の内側がすごく伸ばされてるそんなイメージですね気持ちいい範囲ですよふーって吐ける範囲、はい、吸いながらゆっくりと戻りましょうそしたらそのまま伸ばして腰をペトッと壁に寄りかかってもう一個の手で壁をぐーっと押して腰はついたまま 手のひらをお部屋の方に向けて上半身を壁から離すようなイメージです腰はついたまま腰から肋骨の間ぐらいがすごく伸びてるイメージふーっと吐いていきましょう手はね斜め上に伸びていきます斜め上に伸びていきましょう長く吐いて はい、吸いながらゆっくり戻ってきましょうはい、いかがだったでしょうか胸の前がね、気持ちよく伸びて背中の方の筋肉も緩んで肩の位置がさっきよりも後ろに来て胸がね、気持ちよく開いてきたんじゃないでしょうか壁ストレッチ、ぜひ朝 やっていただけるとその日一日綺麗な姿勢で過ごすことができるのでおすすめですでもね夜ずっとこういうデスクワークした後にふーって一回リセットして寝るのもとってもおすすめなのでまあどっちでもやりたいときにやってください